皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年11月7日、任天堂 t e n d Switch で、ボットリミットオマハが遊べるゲームを見つけましたので、早速買って遊んでいました。ちなみに、ゲームスピードがそれほど速くないので、早送りでお届けしています。北米ストアで買ったゲームでしたが、日本語が収録されていてびっくりしました。オマハのゲーム進行については、上の文字を読めば理解できると思います。 自分の手札から2枚、場の札から3枚を組み合わせて、一番強い役を作った人が勝ちという、単純なポーカーです。ノーリミットホールデムならそれなりに勉強したので、多少の自信はあるのですが、オマハについてはど素人同然です。オマハは、ノーリミットホールデムに比べて日本語の参考書籍もほとんどないので、どうやって勉強したらいいか全くわかりません。海外のサイトや YouTube を見ながら、英語で勉強するしかないのが結構辛いですね。 そんな現状なので、コンピューター相手にまったりとおマはを遊んで覚えられるゲームを探していたというわけです。最終的に9枚のカードから組み合わせることになるので、誰が勝っているのか一瞬わからなくなるのがアレですね。戦略とか全然よくわかりませんが、まったりと勉強していこうと思います。今ならセール価格で2ドルとお買い得だったので、多少の難点には目をつむれば、普通に遊べるゲームだと思います。というわけで、本日の動画は以上で終了です。